はいえー、それではキャンドゥのアルコールストーブの2回目になります、えー、前回ご覧になってわかると思いますがあの注意喚起の動画ということでまあこのアルストはですね非常に危険だなとまああのー、言ってしまえばですねすり鉢状の、えー、妙な構造なんかクリーム缶とですねなんか普通のあのー、何でしょう、えー、飲み口の絞られた缶のコーヒーをちょっと上だけ切って逆さまにして あのなんかかぶせたようなですねこの形状なのでですねやはりですねできる腹質あのタンクの部分が割と広い上にもともとの穴が小さいのでもう簡単にですね爆発を起こすわけです、えー、危なかった危なかったですねあの前回の動画でご覧だった通りですけどあの爆発ですねあのちょっと概要欄に詳しく書いておくのであのあまりアルコールストーブ等にあの慣れてない方はぜひ 読んでいいいいただければいいかなと思いますちょっと動画と全然関係のないことをしゃべってますけど、まあ、それぐらいですね、本当にこのアルコールストーブは危険です。あの、なんか真面目にですね、偽善しゃぶって何かこう、安全安全って言ってるわけじゃなくてですね、あの以前私もですね、実はアルコールストーブをいろいろ自作したことがあって、その時に大けがをしました。えー、アルコールがですね、あの飛散するとですね、えー、部屋中が結構あの炎が飛ぶんです。 で明るい部屋だと飛んでもですねアルコールの炎って青いので見えないんですね。なので、ある程度燃えて大きくならないとどこが燃えてるかわかんないんですけど部屋の中でやっちゃうともうカーテンとかですね、えー、もし飛んじゃうとですねもうアウトでしょうね消せないと思います。おそらく消火器とかあの 備, え備えてないとですね、えー。ということで本当に危険なんでいろいろこれを使って遊ぶ前に安全面だけはまあ最低限の確保はしたいなと。 ということで、えー、ようやくそれで今回の動画、えー、スタートでやっているような、あのー、スチールウールを、えー、ちょっとこう、なんだろう、手で伸ばして入れる、タンクの中に閉じ込めるというふうなことをやってます。まあ、理屈はですね、あのー、これ仮説ですよあの。絶対的なものではないんですけど、あの、タンクの中に、ま、空気がたくさんあると、えー、アルコール、気化したアルコールと混ざって混合気化できて、 それに転火するとですね、まあ、空気ですから急激な温度上昇によって体積がぶわっと膨張しますその膨張したあの混合器、えー、穴が小さいと逃げ場もないもの で, でこうアルコールストーブこの底の部分わずかな隙間からですね逆流するような形で入っている液体アルコールを飛ばしてしまうというふうなことではないかと勝手に思っていますなので策としてはそのタンクこの腹質の溶石をなくす そののためのスチールールそれから、まあ、急激な膨張によって、えー、空気が逃げれるように混合器が逃げられるようにあの穴は大きくするというこの2点でなんとかなるんではないかということで今回、えー、5回ですねつけたり消したりを繰り返したんですけど、まあ、条件変えながらアルコールの量を変えながら、えー、時間を変えながらまああの幸いというか 無事に5回とも小爆発すら起きなかったので、まあ、最低限のです、ね、安心は得られたかなというふうに思っています。あの安全面ということはです、ね、本当に大事であのよく自己責任ということを動画でもあの私も申し上げたりあの他の YouTuber の方なんかも言ってるんですけど自己責任と聞いてもです、ね、本当に自己責任だということを自覚して 遊ばれる方っていうのは実はあんまりないような気もしてます、えー、と言いますのも、それでもし火傷をしたり大けがをしたり場合によっては火事になったりと、えー、身近な人が例えばそれで亡くなったりとかいうときに本当にきちんとその自己責任ということを自覚できているか、えー、まあ本当に危険なのでもし不安がある方はですねもうこのアルコールストーブは使わない方が一番いいと強くお勧めしたいぐらいに思っております。これは大げさでも何でもなくてですね、えー、本音の感想です。 今回私はこのアルコールストーブをうまく使って楽しみたいという思いからですねそうやったら消防爆発が起こらないかやったことは、えー、スチールを詰めることそして穴を広げること、まあ、この2つだけなんですけど、えー、これが絶対安全という保証はしませんあのたまたま5回は無くいっただけで6回目やると爆発したかもしれませんという危険は常に あ, のあるんですけどあの背中合わせなんですけどまあ アルコール本来の美しいこの炎であったりそれを使ってあのコーヒーを飲んだりするようなですね楽しめるアイテムになればいいなと思ってちょっといろいろ工夫した使い方をまた提案してみたいと思いますのでご興味がある方はチャンネル登録の方をお願いしたいと思いますちなみにこのスチールールを詰めるという案についてはあの YouTuber のヒトさんが あのされてるのを見て、あ、これはいいなと思って、私も真似させていただいたんですけど、まあ、ヒトさんもですね、あの動画の中でおっしゃってたんですが、えー、これをする前に一度、そのアルコールが飛んで、手に飛んで、手を焼け出したことがあるということでした。あのそういう痛い思いをされてるということをですね、やっぱりあの皆さんも知っておかれた方がいいんではないかなと思います。えー、私もございます。えー、自宅のですね、ソファーに20箇所以上の穴が開きました。 飛んだアルコールが燃えてですね、えー、机のあの木のテーブルも焦がしてしまいました。えー、そういう点を皆さんもご承知おきください。